Thank <laughs> you. 動画のご視聴ありがとうございます。旅する着の男子、バオシンです。この旅動画にぜひ、コメント、高評価、チャンネル登録、お願いします。このチャンネルでは、だいぶ、顔になりつつあるんじゃないかと思うぐらい、何度も足運んでますが、現在地、藍津田島駅です。3月に足を運んだ時には、辺り一面真っ白だったんですが、現在は、ご覧のように、春の境の暖かな陽気に包まれています。それで、この旅動画で皆さんにお見せしたいのは、藍津鉄道の観光列車、その名も、小里展望列車というんですけれども、 春から秋にかけて週末と祝日限定で3種類の車両が運行しているそうです運行している区間はここ会津田島駅から会津若松駅までそれから南会津町は酒どころとしても有名ですから南会津の地酒とともにこの小田トロ展望列車の乗車予約方法や列車の旅に欠かせないお弁当の情報さらに何と言っても素晴らしい会津線の景色をこの旅動画を通して心から楽しんでいただけるようなコンテンツに していい。きまますので、でどうぞ最後までご覧くださいそれでは今回の旅を始めましょうというわけで朝から申し訳ないんですけど南会津の酒を飲みながら会津鉄道さんのお座敷展望列車についてなるべく簡単に説明させていただきたいと思いますじゃあちょっと一杯 い, いただきます えー、とそのお話をする前にここは一体どこなのということなんですがここは会津田島駅の内と外にある立ち飲みどころチビットさんといいますここに画像が出てると思うんですけれども駅の中に自酒が買える自動販売機があるんで先にそれをご覧いただきたいと思います どうだったでしょうまあそんな感じで飲めるというわけですねうんちなみにこれは国権酒造さんが作っておられる国権という蔵元の名前にもなっているお酒ですではそろそろ本題に入りたいと思うんですけれどもこの会津鉄道さんの小里灯展望列車またの名を会津ロマン号といいまして風花、星この3つあるんですけれども小里灯展望列車に乗るためにはこの座席指定券が必要なんですさてその肝心の予約方法 なんですが今年2022年から予約のためのウェブサイトが登場しましてここにパンフレットを持ってきたんですけれどもまずこの QR コードでもいいですし会津鉄道のホームページを検索してメールアドレスの登録からしていただくということですメールアドレスの登録すると仮登録という形で本登録のページに進みますで本登録をして実際に乗車利用したい日程そして希望の座席も指定してそうしますと予約完了のメールが届いて座席の予約ができるというようです 関東にも、ちょっと映ってしまいましたが、座席指定券、大人1枚400円になってます。座席指定券も必要なんですが、もちろん通常の乗車券も必要になりますが、例えば僕のように関東の方が来る人、老後があります。会津地方に東武鉄道を利用していらっしゃる方、ゆったり会津東武フリーパス使 い, 使います。追加料金なしで、ゆったり会津東武フリーパスを乗車券として、小里泥展望列車、会津ロマン号乗車することが可能です。それからですね、小里泥展望列車は12世 石と三十二石のお座敷石そして五十二石のトロッコ石から成り立っています僕 あの確か展望席だった気がしますあとはまだお弁当が届いていないんですけれども、こちらの方は列車の到着して乗車後に改めてご紹介をさせていただければなと思います。また、この小田泥展望列車にはもう一つ魅力がありまして、列車の車内で車内販売もありますし、それから会津線といえばやっぱり沿線の魅力的な景観が最大の醍醐味なんじゃないかなと思います。三つのビュースポット、ここで列車が止まってゆく ゆっくり景色を楽しんだり、写真撮影も楽しむことができますし、そしてトンネルの内部で、まるで映画館のような演出が行われるそうです。それで、今回僕が乗車する、この、タトロ展望列車、アイズロマンカ号なんですが、11時55分に出発します。どんな楽しい体験ができるのか、僕も初めて利用するので、出発の時刻を楽しみにしながら、この酒飲みながら、ゆっくり待ちたいなと思います。あー、しい。 今僕は合津田島駅の2番ホームにいます。合津鉄道の小里泥展望列車合津ロマン風セ号は2番ホームに現れるということです。ちなみに通常は何もないホームに立ち入ることはご遠慮くださいと駅員の方から言われています。にもかかわらず今回こうやってホームに立ち入らせていただいたのかというと、事前に合津鉄道合津田島駅の駅員さんに了解を得てこうして撮影をさせていただいています。ちなみにこのホームに小里泥展望列車合津ロマン風セ号が現れるま 約15 6分程度ありますなるべくご迷惑をおかけしないように、なおかつ皆さんに楽しんでいただけるように、この小田トロ展望列車の旅を頑張って撮影していきたいと思います。 対面でできましたこれがが鉄道が誇る観光列車小田路列車車小ロマン号です今会津若松から来たばっかりなんですけれども今度は会津田島駅から会津若松へ向かう列車になりますせっかくなのでちょっと見ていきましょうここに「小田とって書いてある2両編成でこちらがトロッコ車両になってます会津若松に向かう時はこちらが後方車両になると思います こちらには売店がありますアテンダントさんがつくんでしょうか乗ってみないとわからないんですけどで次の車両行きましょう次の車両こんな風になってまして次の車両はお座敷とそれから。 こだせっかを、ね、忘れてしまったので、一体どこにあるのか分からないんですけど、とにかく楽しんでいきたいと思います。 一緒に乗車したいと思います 今、アテンダントさんから乗車証明書を頂きました。 金泉師匠さんの金泉いただきますももなく通過いたします洋装公園駅より一方に 10分のところに豊かな自然に囲まれたリジマスの養殖場、養荘公園がございますリジマスツリー、バーベキュー、ゴーカートなどのお二人もご覧くださいましご家族で楽しんでいただきますここ ま, いいまたここから車で15分ほどであります観音沼シティ公園は標高1640メートルの観音山の麓にございますここま い, い, いたます 軽い口当たりでスッと入ってきますじゃあお弁当を食べます大野さんのお弁当をいただきまーす、うんうん、うまい濃の濃こんにゃく松茸ですよマツタご飯おいしい きれい景色とともにお弁当と南アイズの酒だけを楽しむ素晴らしい出た方。ご乗車ありがとうございました。まもなくアイズシモゴアイズシモゴです。 と米粉パン、卵サンド、花まめパの販売をさせていただきますマッシャンは8 0 0円、卵サンド400円、花まめパ200円ですぜひご利用くださいまた数に限りがございますお買い求めのお客様、んは直接販売スタッフまでお声掛けくださいというわけで、レストラン・ボーノさんの鳩山弁当、完食しました 2か月分に来ちゃいましたあの時はどか雪でしたね。これよりのまますずつ目にい 香ばしリりなどといったところかご覧いただけますが、この川の上流に、天然記念物のお釣りがございます。 こちらも2ヶ月ぶりですね湯の上温泉に到着しました湯の上温泉のうちもレノレノレノねー<笑> がご覧いただけま畑の下を流れていますのがルーの見川いり網がかぶって流れてきますのが阿はこの下 の, の方がここで強引に流れてお手を源流とします鏡川が一つになりまして日本から流れていきます。 赤川と呼ばれておりますが、新潟県太鼓と天楼川と名前を変えて流れております。 僕の好きな中にやってきました。本当にここの景色が好きです。好きだけどあいに来るのは遠くないかなと思います。ここは温泉。<音声><音声> 列車は時間調整のために来たと思い ま, ました。本来、ここは停車駅ではありませんので、ドアは開いておりません、ね。 活動好の男の子と、この旅の中でだけでしたけど、仲良くなって、いよいよ次は七日町、あいつの釜と。本当にあっという間の1時間半が過ぎようとしてます。どうか最後まで拙い内容かもしれないんですけど、楽しんでいただければなと思います。 鳴る浜町の次は終点会津本田町に止まります。うん 車アイズロンバご利用いただきまして、誠にありがとうございました。車内にお年のご注意ください。では、おは足元ご注意ください。アイズロンバアイズロンバは 今年2回目の会津若松駅到着しましたそして後ろにはスロマンカテ号が停まってますあっという間の1時間半本当に楽しかったですそんなわけで今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうかぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします拙い部分もあったかもしれませんがこれから会津ロマン号へ乗車する時のちょっとしたお役に立てれば本当に僕も嬉しいですそして当チャンネルで今まで取り上げてきました観光列車の旅1本の再生リストにまとめましたのでよかったらそちらご覧になってくださいそれでは 最後までご視聴ありがとうございました。 ここからちょっとおまけ、何だったんでしょうか。半年ぶりに再会しました。SL 万越物語、C57、貴婦人に出会いました。お感動、アイドルマン、風子が運んできてくれた奇跡です。